宇都宮から参りました。プロデュース by ダイジーズリンクと申します。えっ、ー、とリンクの時間に2回にわたって、えっ、ー、と私たちのオリジナル曲である映像回帰蘇りし、宇都宮をというあのー、曲を発表させていただきたいと思います。もし2回踊りますので、えっ、ー、とカメラマンの皆様もあのー、カメラを1回止めてもらって、ね、あのー、止めてもらって、えっ、ー、と是非生で見てもらえたら嬉しいです。戦後の。 の, 宮の戦後の復興に向けて、思い切り全世代で生きる力を発表させていただきます。 はい、ありがとうございました。プロデュース by イダイ n ーズリンクさんでした。すごい